皆様こんばんは、本日は2020年5月の、えー、14日になりました、ここは東京・台東区浅草でございます、今、浅草に来たところ、ちょっと画面がずれちゃいますけどね、やっぱりどうしてもね、えー、一旦停止、で、画面をずらしてです、ねえー、今回からあの自転車に取り付けるタイプ の, あの三脚みたいなものを購入しまして、えー、結構よく動いてくれております、今、あの道路の清掃用の車が、えー、ちょうど私の脇を通っているところですが、えー、その車の輪裏に隠れておりますのが、浅草の名物。 戦争時の雷門でございます皆様にもこの企画の趣旨それから安全に対して入念な対策をしているということをご理解いただき誠にありがたいと日頃思っておりますが今回がですね、この企画の3回目ということになりました完全に深夜の東京を観光することによりそしてまた人の全く寄りつかないところを利用し人と全く触れ合わないという注意をし接触感染にも十分な注意を払うことによって えー、感染のリスクをゼロにした状態で撮影をし皆様に、えー、東京の深夜の様子を楽しんでいただくという、えー、その企画ですが、えー、今回が3本目の動画でございます、まあ、今回は別に雷門に行くことはそんな大した目的ではないんですけどもせっかくあるからね誰もいないし前まで自転車で行ってみますか。 毎度、毎度ですね、小難しく説明しても仕方がありませんので今回は具体的なことについては説明しませんがコロナウイルス外出の自粛期間と言われているところでこのような撮影をしているということに関して入念な対策をとっておりまた東京都並びに国が外出はこういった条件には許容されるといったその指針を出しているものにすべて従い問題のない撮影をしているという認識でおりますので皆様にもその点はよろしくお願いをいたします。で、でで前回もすすね、皆様にお知らせしたんですが 過去2回は、えー、今回使用している自転車の消毒を、えー、ウエットシートあのアルコールが含まれているものをやっていたんですがそれのアルコール含有率がですね、あの何パーセントか分からない多分 50% パーセントとかだと思うんですがでそれでは少ないかもしれないという指摘をいただきましたので、えー、こういうものを手に入れましたこれはあのアルコールの81パーセントのやつなんですけども、えー、これでですね、あの自転車をあのレンタルしてるわけですが無人レンタサイクルを使っているんですが、えー、レンタルをするときにこれを使って自分の手を消毒した後にこのティッシュに含ませてですね、えー、触れるような場所を、えー すべて、えー、除菌しまた終わったところで除菌するという対策をしておりますので、えー、この度もどうぞよろしくお願いいたします、えー、それじゃあ今回はどういう企画なのかと申しますと中見世通りって自転車で行っていいんですかねこれすごい気になるけど行っちゃいけないってことないんだろうけど、まあ、宗教的にはなんかあんまり良くなさそうですよね乗り物に乗ったまま行くっていうのはなんか敬意をちょっと持っていないような感じがしますんで自転車はちょっと一旦雷門のところは通らず 中見せ通り車両進入禁止って書いてある ちょっと確認してみたんですけども、この中見世通りのこのエリアはですね千草寺だか、えー、もしくは浅草神社だか、どちらかわかりませんがまあ、ともかく境内ということになっているそうでしてでそういったところでは昔からあの馬からは降りてくださいという文化にもう江戸時代とかそれぐらいの頃からなっていたんだそうですだからまあその理屈に従えば自転車に乗るのは不適切と思われますのでとりあえず人が全くいない中見世通りの、えー、ど真ん中は一応神様の通り道かと思いますんで、えー、少し脇のところをですね、歩くということをしております まああの普段ね、えー、神様信じておりませんとか、うち の, のチャンネル、無宗教ですとか言いながら、あの神社の あ, のあれに従っているじゃないかと、まあ、いう気もするんですが、まあ、それはやっぱりあの神社の土地に入っているからには、えー、神社だかお寺だか、ここがどっちの敷地だかわかんないんですけども、まあ、やっぱりそこの合に行っては合に従うということをしなきゃいけないのかなという感覚でおりますしかし、すごいですね、本当に誰もいませんからね、これビャーっとこう一旦縮小して、自分もつって。 記念写真一枚撮っとこうかなこんなもうコロナウイルスの時じゃなきゃできませんからねよしこのぐらいいや今回の主たる目的は浅草寺とか浅草観光ではありませんよいしょこの中店をですね歩いて脇にそれまして中店通りのところを抜けたらばもうここは普通の公道なんで自転車も問題ないはずですけどよし大丈夫だな左右安全よしじゃあ行きましょうでま、えー、っすぐ行きますと前方にですね 東武鉄道の浅草駅があります。この浅草駅のすぐ裏に隅田川が流れておりまして、えー、今回の主役は隅田川ということになっております。いやー立派な景色だ。じゃあ渡りましょうねこのままね。よし安全よし。ちょっと気をつけないとね左右は。 まあ、やはりここ、お江戸東京といえば、ですね、もう昔から、えー、特に江戸時代の頃からずっと、えー、昭和の中頃ぐらいまでにかけて、えー、川が水運の役割を、まあ、大きく大きく果たしておりまして、えー、その関係で、まあ、水運とか、ですね、それから、えー、いろんなところに川が巡らされているということは、そこを渡らなければいけませんので、えー、渡るための橋がいろんなところにあって、えー、それが大変魅力的なものです。 ここれも見てください、この橋の柵とかね、すごい古い感じがするでしょ、まあ、これが一体どれぐらい古いのかというのはちょっとこの欄干そのものについては私も知識がないんですけれども、えー、そういう中で、特に大きなこの東京の中でも目立つ隅田川は、えー、その脇をただ自転車とか、それから歩くとか、そういうんでに移動するだけでも楽しいところなわけです。 本当に歴史のあるところです、もう戦前に作られたような橋ばっかりですから、えー、東京大空襲の被害を受けてですね、こういう風になりましたといった話もたくさんできるようなところですですから今回は、この隅田川をですね、えー、この浅草地区を起点に、えー、ずっとこちらの方へ進んで行きまして最終的に隅田川のその終わりの地まで向かってみようと思いますあのこちらがですね、東京湾方面ということになっておりまして、ま隅、あ、田川っていうのは荒川の主流なんですけど、こっちがまあ荒川とか、まあ行ってみればえ埼玉県方面とか、まあそういう方向でございます ところがあの、残念なことにですね、えー、こちらをご覧いただきたいんですけれども自転車ダメマークがありましてあのこの隅田川沿いのここ隅田川テラスというんですが川沿いのところがずっと整備されてすごくいい雰囲気なんですだからここを自転車で行こうと思ってたんですけどもまあ、来てみたらあのこういうことで、えー、残念ながらあの対岸とこちら西と両方とも自転車の立ち入りは禁止ということになっておりますまあ、だからあの隅田川沿いのところを自転車で走ってで、えー、いいところになったらば下に降りて移すということを繰り返そうと思うんですが、えー、まず皆さんにご覧いただきたいのは後ろにおります先ほど私がおりました 東橋もともと木製の橋が昔からかかっていたらしいんですがしかし関東大震災の時にこの説明はこれから延々と繰り返すことになりますがそれが傷んでしまいましてそしてそれをとりあえず修理して使っていたらしいんだけれども昭和の時代の初め頃に新しい今のこの橋に架け替えるということになったそうです「吾妻橋」と書いてある下のところにリベットみたいなのがいっぱい打ってあってこれが昭和初期らしい雰囲気を伝えてくれますそしてまたこちら側は こっちにありますトラス構造三角形を組み合わせた強力な、えー、頑丈な橋。これは東武鉄道伊勢崎線の橋ということになっています。で、これは現在はですね、えー、終電終わってますから走ることはないんですけども、まあ、朝になるとここを大体時速15キロぐらいで東武電車がガタガタガタと走ることになっていて、えー、それがあこの辺りの土地の関係でゆっくり走らざるを得ないんですが、えー、それがですね、また浅草の素晴らしい見どころの一つです。もともと東武電車は向こうのスカイツリーのところに設けられた浅草駅を終点としていたんですが、まあ当 当時はまだ電車じゃなかったかもしれませんけどね、えー、そのところにあった浅草駅からもうちょっとこちら側へ伸ばして、最終的には東京都心まで伸ばしたいという考えがあったようですが、それは、えー、残念ながらうまくいきませんでしたけれども、まあ、こちら側の浅草のこの建物の向こう側にある現在のデパートと一緒になった浅草駅まで、えー、線路を伸ばし、最初はそこを浅草雷門駅というふうに呼んでいたようです。だかから東京スカイツリーとかその周辺に えー、大きな建物を建てるだけの土地を東武グループは持っていたんですね。だからこそ、東京スカイツリーがあそこに立っていたということで、えー、昔、東武鉄道がこの橋を渡っていなかった時代の名残が、スカイツリーというわけでございます。このトラス構造の東武鉄道の橋の裏側に、また普通の人や車が通れるような立派な橋がありますね、見えますね。えー、これがこ琴富橋です。 太平洋戦争の終わりの頃、昭和20年の3月の10日ですね、東京大空襲がありましてえそして隅田川沿いのそれぞれの人こちら台東区側の人と向こう墨田区側の人がこの橋を渡って向こう側へ逃げれば火の手から逃れることができると考えておととい橋のあたりで集結したんですけれども残念ながらどちらもすでに火の海ということでえ結局そこには本当は逃げ場がなかったという悲しい話が伝えられています、まあ、この話はですねまたおととい橋方面に行った時にしようと思います今回はこの東橋から えー、こちら、河口方面に向けてひたすら進むことにしますちなみに今、私の動画の撮っていた隅田公園はスーツチャンネルで初めてライブ配信の行われた場所でもありますちょっとね、こちら岸のところからだと随分隅田川沿いに進むことが難しそうなので一旦た吾妻橋を渡ってこれ渡ったら隅田区ですよね。よいしょ 渡って墨田区側に行くことにしましたうん、やっぱ渡る墨田区なんだな一旦停止ここにですね墨田区と書いてあるのが見えます東橋の一つお隣の橋が、えー、こちらこれ駒形橋って言ったと思いますけどもマガタ橋なのかな これもともと関東大震災の前にはここに橋はなかったらしいんですがえここに渡し船があったのをじゃあえ東京の復興計画のついでにここもしっかりした橋を作ろうということでえやはりまあ古さとしてはこの構造を見ていただいてだいたい察しがつく通り先ほどのずま橋と基本的に変わりません。 で、その曲がた橋ですがその隣にです、ね、こんな建物があるんですけどあこれは多分年代とかね、考えてもこの橋とも同じ時に作られたやつとかもでこれ交番ではあるんせんかあやっぱそうだわ。 中橋、地域安全センターで書いてありますけど、これは多分、今またお巡りさんも見えいんだと思いますけど、相当古そうで、これはあれです、ね、前回もあの月島のところで、えー、大正時代の交番、えー、を発見しましたけど、これもそうじゃないですか、まあ、青い甲板だから、これは現在では交番として使われていないようですけれど、えー、上のところにはですね、やはり警視庁のマークがついていて、戦前に作られた歴史のある交番の建物をまたここでも図らずも発見しました。 やっぱ昔の交番って今よりも威厳がありますよね悪いことをしてるやつはとっ捕まえてやろうみたいななんかそんな硬い意志みたいなものを感じられますよ、うん、駒形橋とねえこの終わりのところのこの石造り残りの石造りがまあ大体同じなんであのセットになって作られたんだろうなという気がいたしますこれの金属のトラス部分を重ねた大きな大きな橋戦前からこの眺めが変わってないってのもなんだか感動的なことですよ それからですね、ちょっと隅田川沿いをまっすぐ走ってはいけないということになっていたので、えー、脇の道、ちょっと内側に入ってきたんですが、まあ、今のこの私の後ろの通ってるこの道ですけどね。 えー、この道の名前はね、あそこに書いてあって清澄通りっていうそうなんですけどこの通りをずっとまっすぐ行くとずーっとまっすぐ行くとこの間え石川島とかね、あのそこら辺通りましたけどもあの東京駅からまっすぐ行ったあの道のところえ橋を、この橋立派な昔え路面電車が通っていた橋を渡りますと中島とかそこら辺行きますよみたいに聞っていたそこへそのまま行って要するに月島のところまで一直線みたいですねそのままなかなか面白いな一本の道をずっと行くっていうのもいいですけど蔵前橋の方へ来ることができましたよおっすごいな ごめんなさ蔵前橋ではなく、馬屋橋でしたけれども、私、馬屋橋、まともにあの見に来たのは初めてなんですけど、かっこいいですね、この橋もね。見ますこういう、こういう、こういう感じですよ、ねえ立派。こんな、馬屋橋と書いてありますけど、これ、まあ渡りながら撮る分には大丈夫でしょう、これ、これ、これ、立派な、立派な景色だ。 これも例によって、もともとかっていた馬屋橋は関東大震災で被災しましたので、えー、それと同時に新しく掛け替えたという橋でございまして、えー、ここは昔は東京市電路面電車が通っていたそうです。 えー、本当はこの下の真下の所をあのこ地下鉄が通るようになってるらしいんですがただ本当にこの直下を通してしまうとこの橋 の, あの橋脚に影響があるということでこの下のと、ね、こすを こ, こ, こういう感じでこうぐねーっとで、反対側もこういうふうにです、ね、この馬屋橋の下を、えー、こうぐるっとよ、えー、けて都営地下鉄、大江戸線が下を通るようですこうビャンビャンビャンとですね、こう3つのこう丸々のやつが連なりまして。 手前のところには屋形船が並んでます。まあやっぱここから屋形船に乗りましょうってことなんでしょうね。あコースなんかもずだっあるまあ今ではもう屋形船なんてのはもう多分どこも営業してることころはないと思いますけれど。で次の橋がこちら蔵前橋だったと思うんですが、まあ先に言っておくと今日中にこれ東京湾まで行くことはちょっと難しそうですね。本当だったらね全部行きたかったんですけれども。 残念ながらあの私のマイクに少々不具合が起こりまして今、多分聞こえづらい状態になってしまってるんじゃないかなと思いますまあ、次回までに改善してえ途中からまた音質が大幅に向上することになりそうです。 あの本当はですね、できることだったら橋の下まで行ってで下からその橋を移すっいうこともやりたいんですけどまあ、暗いから移しにくいのとまあ一応ライト持ってますからね、できるんですがそれから、あの、どうも見た感じどの橋もね、その下のところには今のところホームレスの方がおられるみたいでやっぱ橋の下ってそういう感じなんですよねだから、ちょっとあーっと、まあもしかしたらあの次の橋マイ、えー、橋は大丈夫かもしれません機会があったらね、ご覧に入れたいですね。 おすすごいすごいいここもですねまた立派なこんな立体交差の橋になっているとは知りませんでしたけど新潟の磐梯橋がこんな感じですけどね、えー、自転車もまあ険しいですがこの階段を登れば一応上に行けるということになっておりますで、えー、車道はこの下で交差するとまあ、頑張って上に上がりましょう。よ で来てみました。この蔵前橋と書いてあるこれはですねまあ、私 の, あの印象だと橋の上からはまあ割と没個性的といいますかあの普通の橋だなという感じで架、えー、けられたのは昭和2年のことだそうなんですけどねただ、これはあの下に降りると結構きれいです。 今、ここで見ていただいても綺麗だと思いますし、まあ、それからこれですね、これは私が今、スマートフォンの夜景モード、ちょっと明るくなるモードで撮影した蔵前橋なんですけど、結構綺麗でしょ、まあ、これはですね、もちろん照明が川面に反射 し, して美しいっていうのもあるんですよ、であの向こうのですね、馬屋橋と比べると、うまい、あ、橋、あのただの白い照明ですけど、えー、こっちの蔵前橋は、まあ、それに対してあのオレンジ色の照明ということで、雰囲気がいいっていうのもそうなんですが、まあ、それの他にですね、この蔵前橋自体が黄色に塗装されているようです。ですから 下をくぐる時なんかももうなんかそれは幻想的でここから見上げた景色は昭和2年にかけられてから90年ぐらいずっと変わってないわけですからね。 あなんとも不思議な感じ、昔の人もこういう景色を見てたんだなと思いますけど、まあ、確かにこうやって見てみると、あの、この、こかりますか、りままあ、すそれぞれ の, この鉄板、こういう古い橋の作り方として、ですねえこの細いえ細いというか、まあ割と薄めの鉄板をこう重ねて、えそしてえ太めの骨組みにしたりとか、ですねあの、全部基本となる鉄板の厚さは一緒らしいんですね。えそれがね、あの下のところから覗くとよくわかります。で、こちら、蔵前橋ですがえ、1個お隣、あちらにですね蔵前専用橋というのもあるんだそうです。まあ、これ専用橋だという名前な の, があの 私、今、初めて知りましたけどね、これはあの、まあ、普通に中はなんか水道かなんか通って、あのあとはなんだっけな、あの電話線かなんかここ通してるらしいんですけども、まあなんかそういう橋かと、で下のところはまあ見てわかるようにコンクリート橋なんで、あコンクリートの橋脚だから、まあ、そんな新しくないんだなと思ったら、ですねこれいつかけられたのか、今、調べてみようと思うんですけど、日本で初めて、えー、人を渡すとか、そういうんじゃなくて、えー、人以外のものを通すための専用でかけられた橋なんだそうでございます。 かけられたのは、昭和43年のことだそうですね、1968年ですかまあだからあの、こっちに比べたら、もう相当ですよ、あの40年ぐらいあ差が開いていますから、でもあのそれにしては確かにずいぶん古そうな橋に見える、てかあのそういうか、水道管用の橋とかあったと思うんですけど、電話線の専用の橋としてはそれぐらいの歴史ってことなんですかね、まあ、ともかくこの蔵前橋、いや、美しいですね、真昼間に来るとね、もっと美しいですよ。あまあ夜もこのの照明の雰囲気が最高なんですけどね。 すごいですね、驚くべきことなんですけど今の時刻ですね、えー、午前3時37分なんですがもうすでに東京スカイツリーの方面ね、東の空が明るみ始めてる。いやあ、びっくりですねまあ、ともかくあのまだしばらくは大丈夫ですで、えー、これもう少し向こうの方行ってみようと思います、えー、次の橋はですね、これ JR 東日本総武本線の渡る橋ですただね、あのいくら 朝が明るくなり始めたとは言ってもです、ね、初、ま、戦、あ、この時間の明るさですし、この朝の時間ではあの総武線の電車の運行はまだないし、橋がね、多分、総武線の鉄橋はほとんど見えないんじゃないかと思うんですよ。だから、とりあえず江戸通りをじゃんじゃん南下して、で、一気にもう中央区の方まで入ってしまうと思います。 で、中央区とそれからこの台東区の九座海は、じゃどこにあるのかってことなんですけど、それはですね、えー、神田川を渡ったところにあります。だからまあ神田川の橋を渡るわけですが、その橋の名前が浅草橋というところです。さあ、早速ですね、えー、上を今から、まあ上というか普通に画面に注目して い, ていただければいいんですが、映るはずです。ちょっととりあえず渡ってから喋りますね。 安全が良くても映像が良かったかどうか分かりませんが、はい、こちらがですね、総武本線の鉄橋でございます。まあこれも関東大震災の後にですね、えー、いよいよこの隅田川を渡って、えー、東京都心部まで乗り入れるようになった鉄道でして、えー、この線路の向こうまで行きますと、千葉方面の昔特急列車などが出ていたターミナルの駅、両国があります。あの東武鉄道もね、えー、昔はあの浅草に来る前は、えー、こっちをターミナルとしようとしていたという時期があのあったようです。で、もちろん今は、えー、始発電車の運行の前ですが、ちょうどもう目の前に ササ橋駅がありまして、駅のホーム上は明かりをつけているようですね、ちょっと見てみますか、まあ、ホームの上はあんまり見えませんけど、この脇のこの高架のね、こ の, このカーブ、これ、私、いつも好きなんで、なかなかね、あの通りがかるたびに、おーと思って見るんですが、たぶん、コロナウイルスの時期でも、この辺はお客さん、人がいっぱいいるんじゃないかと思いますんで、昼間は近寄れないところですよね、あそうだ、この辺の住所の話しますか、うん、ちょっと一旦、脇道に入って、ですね、住所表記を見つけましたんで、えー、こちらです。 これ、えー、柳橋一丁目と書いてああります。あの浅草橋という住所なんですけどもあのこの近くの柳橋の方が有名です、柳橋見に行きましょうか多分ね、この角を左に行ったところにあると思うんですけども神田川に架 か, かる柳橋もう素晴らしくいい橋ですよ、あったあったあら、ライトアップされてるの、いや、信号が反射してるだけですわ、まず一旦ちょっと車いませんしね、車道走ってみましょう、いや、いい橋だ。 ちゃんと、まあ、これもまたですね、えー、例によって関東大震災の頃に、えー、終わった後にかけられた橋なわけですけども一旦停止素敵な橋ではないですかこう橋がかかっているってこ の, この光景も素晴らしいんですけどあのね、とても素晴らしいなと思うこの橋の脇にあるこのお店なんですよね ここに橋かかってて、そのすぐ脇のたもとのところのですね、両側に小松屋という名前の、えー、お店があります。あのこの間行ったんですけどね、えー、旬の佃煮、今はあの初夏の時期ということで、あさりになってますが、あのこれ、佃煮屋さんです。まあ行きましたら、ですね、あの こ, れ、まあ、これは開けて、がらがらがらって、すみませんってで買っていくんですけども、あのこんな感じのこう佃煮、これ、確か500円とかじゃなかったかな、穴子だけ、えー、2000円だったかと思いますけど、まあそんな感じであの売ってる、ですね、あのとてもあのいいところでした。ああのもう味があっっってていいいでですすね、いつかからら始めたんですかって言ったん言 明治時代だという話を伺いました。 この神田川は大変有名な川ですね。あの、歌でもね、知られておりますし、えそれからまあ向こう側、の、これですね、えー、これがですね、えー、浅草橋でございまして、えー、その近くに駅があるんで、総武線の駅は浅草橋駅ということになっています。で、多分浅草橋駅も、それからこのや、えー、浅草橋も、それから柳橋もですね、両方とも、まあ、大体同じぐらいに作られた、要はあの関東大震災の後の復興のえ橋ということになっていると思いますが、まあ、見てもらってわかる通り、あの、柳橋の方だけですね、あの、き 立派でございます。で、この周辺の建物の、えーえー、地域の名前も、えー、浅草橋ではなく柳橋と呼ばれております。この柳橋を持って、えー、有名な神田川、えー、これは井の頭、えー、の方からずっと続いてくる、えー、宇田でも知られる神田川は、えー、この柳橋でもって終点ということになっていまして、えー、ここから向こうです。隅田川に合流するわけです。で、その隅田川に合流してすぐ右手にですね、えー、立派な立派な両国橋がありますのでご覧ください。 ちょっと両国橋の近くまで寄ってみましょうねいやー、ほんに隅田川はいいですわこれがその隅田川と合流する神田川の、えー、柳橋、田元にですね、えー、先ほど の, あの佃煮があってで、こちらに、えー、サイツリーとそれから総武線の橋とかその奥の、えー、馬屋橋、蔵、えー、前橋などが並びそしてこちらが大変立派な両国橋でございます この辺にかかる橋では、多分両国橋が一番分厚くてなんか立派だなという印象を受けますが、えー、これもですね、また例によりまして関東大震災で、えー、壊れてしまった後に掛け替えました橋でございますこれ下のところですね、こんな立派な、えー、下座祭があって ここももちろん昔は路面電車が通っていました。まあ、これはえ昭和の最初のえあっちの総武本線がですね、できる前までは、この両国橋の上を通っていた路面電車を使って、向こうにあった両国駅からえ路面電車に乗ってですね、そしてあの神田とか万世橋とかあの秋葉原とか、そっちの方面まで路面電車で移動して、そこからまたえ JR、まあ当時の国鉄線各線に乗り換えるということをやっていたわけです。だもっと昔で言えば、この今の両国橋になる前、関東大震災の前、 のの時代でででああればここを人力車っってねね鉄鉄道と鉄道とと乗り換えをするいいうう使い方もあったでしょう、ね、あの東京はですね結構鉄道同士の乗り換えがすごいしやすいということで世界的にもねあの珍しいんじゃないかなと思うんですが、えー、ただ、えー、総武線の拠点駅この川向こうの両国のところだけはですね、えー、鉄道あの他の、えー、山手線とかそういう、えー、都心の各線と接続をすることが、えー、できなかったんで、えー、昔はこの両国が、えー、JR 線の、まあ、乗り換えの橋というふうに使われていた時が あったようですよいやあ本当に景色いいなー綺麗綺麗綺麗ですねいっぱい見てくださいえー、今ですねちょっとまた、えー、南下してきましたけどもえー、こちらに見えておりますこれですねえー、日本橋中学校ですあのこの間ちょっと用事でねこの辺に来る機会があったんですけどこれこれこれこれこれこれですねあのこういうねあの変ななんかずいぶん行々しい立派な石碑があるのを見つけたんですよこれ小学校中学校にこんな立派なもあるかと上にしかも法王まである これは一体何だと思ってですね向こうのところまで行ってあの見たんですけどもそしたらここのところにね、えー、プレートが埋め込まれていましたまあ、ちょっとこれではあの荒すぎて見えないと思いますがあの昔のカタカナで書かれたね、えー、読みづらい感じで書いてありましたけどもまあ、どうもそれを頑張って見るにはというかまあ脇にあの日本語 の, あの現代語訳もちゃんとありましたが、えー、ここはあの今は日本橋中学校ですけど昔はですね日本橋尋常小学校だったそうでしてあのここで昭和天皇がです、ねえー、関東大震災からの復興記念式典というので、えー このなんんかここう式典があったらしいんですまあこの隅田川なんてね、もうまさに関東大震災から復興で作ったようなものがいっぱいあるわけですから、その記念式典の時に、えー、ここにあった尋常小学校の2階だから3階だからお休みにな り, なりました、その記念日でございます。さすがもうちょっと時代だなという感じがしますけれど、えー、その記念碑がですね、今でもこんなに立派に残っているそうでございます。これ不思議なんですけど、この近くに東日本橋駅っていうのもあって、でここも日本橋、えー、中学校という名前なわけですが、じゃあね、日本橋が近いのかっていうとね、あの別に近いのか じゃないです日本橋っていうのはあの隅田川ではなく、日本橋川のまあ、結構真ん中あたりにある橋なんですけども、こっから自転車でも多分15分ぐらい見た方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、10分ぐらいですか？らちょっと遠いですけどね。なんでここのことを日本橋っていうのかはあの私はよくわかりません。ここで首都高の向島線って言うんでしたっけ？まあ、そういうのがね、えー、隅田川の上を渡ると、まあそんな橋もまたかかっております。首都高がこんなに空いてるってのもどうすか？珍しいんじゃないですか？多分。 むしろ貨物自動車、まあ要するにトラックが通るから混んでるのかな、どうなんですかいたぶんね、歴史上、今までにないぐらい続いてると思いますよ、たぶん。 さてそれではではすね今、その首都高の下あのところまで来ているわけですけども、えー、もうそろそろ今日のですね動画もこの辺で終わりにしないといけません、ただいまの時刻が、えー、午前4時、もう15分を回ったんじゃないかと思いますが、そういう時間になりますと、まあ要するにあの5時が近づいているわけですけれど、私の自分の中で決めているルールとして、えー、午前5時までに東京駅の辺りへ帰りつけるような工程にすると、でないであの東京へ通勤される方がねあの今度出てきて、人とあの多くすれ違ったりという危険性がありますので、それはあの避けなければならないから、えー、だからもうそろそろ 終わりにし な, ければ な, りませんなので、えー、まずこちら側ですね、えー、今ありますけれども、えー、まずは皆さんにこの浜町公園を紹介します。 ここれです、この浜町公園、これはなんかここにあのー、なんか、武家武家さんのですね、えー、お屋敷があったらしいんですけど、多分、細川家かなんかだったと思うんですが、あのー、お屋敷があったんですが、えー、それもあのー、関東大震災であのー、まあ、焼けてしまったんで、じゃあ、ちょうどいい機会だからあのー、公園にしませんかということで、えー、復興の、えー、関東大震災の、えー、復興の関係で、えー、ここに公園をすることにあったという場所でございます。 今の画角だとただの公園にしか見えないと思ったんで少し奥の方まで見渡せるようにしましたけどまあ、結構大きな公園ですよ、ちらりと、ね、ここから首都高越しにスカイツリーなんかも見えて、えー、いいわけですけどよいしょあそこにね、えー、浜町公園案内図っていうのがありますが、まあ、こういうところなんですけどもここが中央区で一番大きい公園だと今、調べたら書いてありましたね。その浜町公園を過ぎまして今やってきました。この橋が、 これはですね、新大橋というんですがこの新大橋というのは1970年代に架けられまして、まあ、そんなにあの古い橋ではありませんまあ、その名前の通り新しい橋だなという感じなんですがあのこれの先代の新大橋というのもありまして、えー、要するにまあ1970年代以前から、えー、明治時代からですねずっとここにあった橋がありましたまずこれ江戸時代の新大橋まあ、江戸時代の多分大橋だと思うんですけど、えー、大橋の姿ですまああの昔の江戸時代っぽい橋だなという感じ 木製の橋ですが、えー、これが明治時代になりまして、えー、こんな感じの橋になりました。ちょっと人が来たんで、一旦どきます。朝のゴミ拾いの方でしたね。そんな、この朝のもう4時4時になったばっかりですよ。そんな時間にゴミ拾いに来られるなんて、いや本当にご立派だなと思いますが。 えー、明治45年に架けられた新大橋と書いてあって、えー、これが1977年だったと思いますがまでずっと残っていましたで1977年といって気づくのはですね、えー、要するに、えー、それまでずーっとこの古い橋をずっと使い続けることができていたということでしてあの関東大震災で落ちなかったということなんですねあの他の橋はもうほとんど全部あの関東大震災の時にあの壊れたかあの焼けてしまったかであの使うことができなかったんですけど書いてあったか、えー、新大橋の由来多分これあの解説は私今初めて見ましたけど 多分書いてあると思うんですけどね、えー、新大橋の由来、新大橋は元禄六年の十二、えー、月七日に。ここよりやや下流に初めてかけられまして、えー、両国橋が、えー、満二年にかけられて。その当時、大橋と呼ばれていたので、その下流に新しくかけられたこの橋を、えー、新大橋と輸送した。あ、そうだったんですか、これ元々大橋って名前だと思ってた、最初から新大橋だったんですね。で、えー、まあ、松尾芭蕉が、あの、この辺に、あの、昔住んでたという話もあるんですけども。えー、明治四十五年に、えー、現在地に。えー 鉄橋の新大橋のが誕生しましまた、えー、関東大震災1923年および、えー、太平洋戦争の大空襲、えー、この鉄のあごめんなさい、えー、1945年にも耐ええー、橋上において多くの人々の命が助かったため、えー、人助けの場所と言われるようになった、まあ、私がですねこの間日本橋クルーズというのであの説明された方の聞いたのでは、えー、人助け橋じゃなくてお助け橋って言ったかなお助け橋という名前で、えー、愛称がついていたそうですそのの鉄橋は64年の間道路 教とししてての、えー、使命を十分に果たして昭和52年3月27日現在の橋に架け替えられたなおその鉄橋の一部は愛知県犬山市の明治村に保存されてるあーそうなんですか明治村ってなんか何でもあってすごいですよねあの一度行きたいなと思ってるんですけどあの そ, そうなんだそしてなんかったあのコロナウイルス終わったら、ね、是非行かなきゃいかんなと思いますが、えー、この えー、新大橋は、えー、そういうわけですね、あの関東大震災であの他の橋がもう全部ダメになっちゃって、えー、東京大空州で他の橋も爆弾が落ちてという中で、えー、この橋はあの運よくですね、生き延びましたので、えー、隅田川 の, あの両岸の行き来ができるようになって。 相当多くの人の命を救ったそうですけれども、まあ、しかしさすがに古くなりすぎたということでですね、えー、耐久性などにも問題があったため大島レス も,、えー、もうその役目を十分に果たして壊れてしまったのではなく、えー、解体されて現在のこの、えー、新大橋になっております向こうにもですねまたあの川端や成に褒められたらしいんですけどもあの相当優美な、えー、清須橋というのがありましてまあ、あの次回のネタバレをしますが、えー、鉄製の吊り橋ですシンガポールであの鉄製の吊り橋を皆さんに紹介しましたかね、まだ動画だ しなかかったかなと思いますが、あの珍しい、えー、鉄製のドイツの鉄道橋の技術なんか使ったらしいんですけども、まあ吊り橋なんですが、えー、次回はですね、えー、あちらの清洲橋から、えー、下流方面、えー、また更に進んでいくということにいたしまして、えー、今回はこの新大橋まで、えー、東橋から新大橋までを紹介いたしました。 えなか東橋から、えー、逆方向上流方向のですね、と、え、峠、ー、橋とかそっちの方向は、えー、また別のま浅草とか、えー、美ノ輪とか吉原とかそこら辺を回る時に、えー、また皆さんにご覧に入れたいと思います。どううもありがとうございました。 まあ、あの言っとかなきゃいけない、えー。4時28分です。今の時間ですね。えー、4時28分。あの東京駅がですね、だいたいこっちの方向にあります。えー、こっから30分あれば普通にあの5時までに東京駅に着けるっていうのは、あの東京の地理に明るい方であれば普通にわかると思いますんで、あの今日もですね、問題のない時間に、えー、終わりましたという報告だけはさせていただきます。ありがとうございました。 すみません、あの最後にですね、これを終わりにしようと思ったんですけども、えー、ここにこんな立派な、えー、記念碑石碑大きな石碑がありましてですねまあ、要するに、えー、ここに書いてあるのはですね、まあ、昭和8年にあの建てられたということですけど、えー、新大橋に毎年9月1日に集まって、えー、その時新大橋の上で、えー、自分たちの命を眺めることができた人たちが、えー、みんなそのまあ同窓会みたいなのを作ってそして。 えー、生きることができてよかったねといって当時のことを偲ぶという会が行われていますよということが書いてあるんでですす。ね、いや立派な橋です、まあ、これあのここにもですねあのさらに2つもあの石碑がありましてこれ見ればもしかして分かったのかなと思うんですけど。 全部読むとですねあの何度も何度も同じ話をすることになるんですが興味のある方ぜひ、えー、一時停止してお読みになってみてくださいそれでは私の時間ももうあまり残されてはいませんのでこの辺で失礼いたしますまた次回隅田川を下りますよろしくお願いいたします